あの、プロデューサーさん、森久保来ました。けど、何でしょうか。ついに、森久保を森に返す日が来ましたかあ、普通に。 お仕事の話。では、私はこれで。いえ、逃げてないです。ここに来なかったということに。はい、ならない。今度は、森久保だけの。 春の森でお茶会という設定ですか。はい。穏やかにファンシーな雰囲気で動物たちと撮影。なんだか森窪の好きそうな世界観。 動物と、というのが、いいです。とても。人前に立たずに済みそうですし。それなら、森窪にも、やれそう、かも。森の暮らしを、イメージできそうですし。 いつかは森に帰りますし。えへ、え。う、い, いえ、なんでもう。衣装も似合いそうですかご期待に添えるかはわかりませんけど。やってみます。 はい。現場へはロケバスで、一緒に、ま。待ち合わせ場所が別にあるあ、待ってください。話が、話が違いますけど。うぅ、世界が眩しすぎて。 えー、華やかすぎて森久保がいていい場所じゃないですしととけそうもう森久保の魂は限界が近いんですけどでも 逃げたら見つけてもらえないしどちらにしろ限界いやそれにしてもプロデューサーさん遅いようなももしかして森久保 見捨てられた。この都会の片隅に。む、<笑>む、むあり。 アイテスというかお遅くないですか。森りもコンクリートジャングルに溶けて消えるかと。<笑>でも良かったです。 こんなにたくさん人がいる中でも、プロデューサーさんは、森窪を見つけてくれて。はい。かろうじて形を保っています。でも、一刻も早く、出発しましょう。春の森。 くぼのサンクチュアリー